こんにちは。犬や猫を飼っていると、粗相をされたりとか、マーキングされたりとか、あの、おもらしされたりすることってありますよね。そんな時ついた匂いを消し去りたい。でも、なかなか、いいのが見つからないんですよね。今日は自分で作ってみようと思います。用意するものは、スプレー容器。 できればアルコールに強いものがいいんですが、まあ以前使っていた匂い消しスプレーの容器。それからまあ100円ショップで買ったやつなんかも、いろいろもう空いてるやつ用意しました。お金はなるべくかけたくないのでね。あと、無水エタノール。これなんだろう。私初めて買ったんですけれども、まあ薬局に行ってもちょっとその時切らしてたので、ネットで取り寄せたんですが、1000円程度でありましたね。 それから水。もう水道水でいいと思います。生成 水, 水でもいいみたいですね。あと、それから重曹。はい。まあ、いろんなところにお掃除に使っているって方もいらっしゃるかと思いますが、重曹ですね。それから発火油。発火油。夏はスプレーにして、こう、匂い消しスプレーに活用しているって方もいらっしゃるんですが、この猫用のスプレーにも活用できるようです。 こぼしちちゃいいけないのでちょっとお皿を敷きますお皿を敷いて 50ml ってこれで50でいいんでしょうかね50、うん、これぐらい濃いものにしたければした方がいいんですがアルコール度数がエタノール度数が強くなってしまうということで取り扱いにも、えー、注意していかないといけないみたいですね 私は5 0トルにします。これをボトルに入れます。もう昔使ってたボトルですね。おー。あ、やっぱりこぼれた。常語を使うといいですよ。常語とか。常語を使うです。そして、このボトルの中にハッカーオイルを入れます。えっと、5滴ぐらいかな。 適当に入れました。ハッカオイル。薬局で売ってます。ドラッグストアとか。で、ちょっと混ぜ混ぜします。揺らすぐらい。混ぜ混ぜ。で、今度は、水を 250ml 測ります。 私は水道水ですよ。250ml、これぐらいですかね。ジュース小さじ1杯。これはね、100円ショップで買いましたよ。小さじ1杯。ちっちゃい小さじ1杯でいいんですね。本当に少なくていい。なんでこんなに少なくていいんでしょう。入れまーす。じゃじーん。 混ぜちゃおうよくかき混ぜて溶かしますではさっきのボトルにお水を入れます重曹が溶けたお水を入れますよジョーゴを使った方がいいですよ私はこういう尖ってるので大丈夫なんですけど うんなみなみと入りましたねなんか気持ちあったかいいい匂いというかなんというかさあ蓋をしてスプレーもちゃんと蓋をしましてギュッギュッギュッギュッよーく振ったらよーく混ぜてください したら出来上がり。注意として、えー、火や直射日光が当たる場所には置かないでください。気をつけて使ってくださいね。